では始めます。えっ、ー、とシビックテック電池はコード4流山の白沢です。今日は時間内に収めるためにあの自動再生にしておいたのでパラパラ行っちゃうかもしれないんですけど<笑><笑> おはようご了承いただければなっていうふうに思っています。まだあるかな。あ、千葉た、千葉県地域 IT 化推進協議会データ活用部会というところで活動しております。えっ、ー、と今日はえっ、ー、と IODD2022 度ですね。えっ、ー、とイベントでえっ、ー、と暴走どうでしょうというえっ、ー、と報告をしましたので、えっ、ー、とあ開催しましたので報告をしたいと思います。 前の2021年にですね、えっと、IODD で千葉県内の映えスポットをえっと地図にあのプロとしていただくっていうフォトマッピングイベントを開催しました千葉へフォトプロジェクトというのをやりましたで、えっと、この中でですねこういった形で プロとしていただいて134件のですねバイスポットをスポットしていただけましたでシェアできたのが嬉しいとかスポットを紹介できたのが良かったなというふうにいろんな感想をいただいてこれはこれで一つ成果があったかなと思っていますこの時にハッシュタグで千葉え」っていうのも作ったんですけどもで過去にも観光キーワードにデータの収集っていうのをやっていました実際に観光しながら感想とか写真を投稿するっていうことで。 <笑>位置情報をあの取っていてどんなふうに表現できるかっていうのをやりました、で今年どうしようかなと思ってたんですけどお告げが来たみたいなんですね、はい、でこの方、あと何回出てくるかわかんないですけどちょっと見てい た, だいただければなと思います、まあ、旅をしなさないというふうにお告げが来たそうなのでそれに従ってですね計画を練りました。はい で2022年の計画、今年はです、ねまあえっ、ー、と1年前に投稿されたデータを実際に使って観光してでデータの活用を企画しようということで、えー、こんな感じ で, です、ね、一生懸命企画をしました先ほどのデータ活用部会の企画書ですので一応、しっかりさせていただきました、はいでえー、と配信の方もさせていただこうということでシーテレさんですねシビックテック TV さんに相談をしまして、えー、と企画と配信と をえっ、ー、としていただくという形になっています。で、いろいろ不安もあったんですけど、とりあえずやってみようということで、実践あるのみ実践っていう形で開催しました。暴走どうでしょう。はい、始めました。イェイイェイはい、えっ、ー、とですね。某番組と一緒でですね。出た番号で行きたい。先を行き先を決めるという旅番組企画です。はい。 <笑>で早速行きたい場所を、ね、あの決めようということでサイコロ振って何番です、じゃあ行きましょうという形で千葉県内でも大体却下はみたいな感じであの行けないんですね、だめですなんで、無理です、調子に行って旅立 っ, ってあるんでということで<笑>そうなんですよね千葉県といえどもですね移動には時間がかかるので、まあ、ここからここに行きましょうということで流れ山発調子着というところでえもう決まっていました。なので まあ、流山から調子に行く途中のどっかにとりあえず行こうみたいな形に方向転換してですね気を取り直して最初、実践<笑><はい笑>まあ皆さんですねあの途中、林さんのところにもいや白いにも寄らせていただいてはいでえとですね調子 の, 方のですの写真も撮らせていただいてまあちょっとちょんぼしですね車内から撮影みたいなこともさせていただいてで着々と進みまして。 はいえー、なんとなんと館山に到着しましたあの詳しくは QR コードを、はい、皆さん急いでください見ていただければと思います、はい、でここで分かったんですねなるほど旅には情報が必要だ<笑>もう一回出てきましたね<笑>、はい、でどういうことかというと行った先で出会う情報ですね実際に行った先で得た情報っていうのはそれにすごく価値があるなかなか、えー、と知らないところですねなので知識としての情報 まあ、見取りをするために必要だと思うんですけれどもかつ経験としての情報、まあ、感情エモーショナルな部分だと思うんですけどこの2つがあるとあのすごく相乗効果があるんじゃないかなというふうふに思ってますでかつ、ですねその行ったことある方がきれいだよとかおい<笑>しいよっていうふうふに言っていただくとあ行ってみたいって そ, そのエモーションにまた引きつられるということもです、ね、あるんじゃないかと思っています。ま、はい、また出てきますねはい で、えーと、そんなこんなんですけれども、デ、ねえート部会、いざ岐阜へということで、すでにあのプレイベント、二ようのパクリイベントをさせていただいておりまして、大盛況でですね、はい、あの有名な方が出ていらっしゃいました。はい <笑>でえー、とさっき言ったです DNA、ねえー、と, ということで、まあ、知識というか一般的な、あのー、情報もすごく必要なんですけどもあと経験ということで両方の共有をすることによって、えー、相乗効果が生まれるんじゃないかということでいざ旅、千葉へということで最後、千葉の宣伝をさせて終わらせていただきたいと思います。ありがとうございいまましたすいません